インクチャンネル皆さんこんにちはこんばんはの人もおはようの人もおやすみの人もこんにちはというわけで始まりましたインクチャンネル今回は G1 大阪杯の予想をしていきたいと思います出走メンバーの半分以上が G1 ホースという豪華な一戦平成最後の名勝負になるかもしれませんねではでは早速予想の 本命はペルシアンナイトにしましまた休み明けの前走金庫賞は4着でしたがこの馬は休み明け2戦目に結果を出すタイプ過去3回の休み明け2戦目はいずれも G1 レースを走って2着以内に構走してるんです昨年のこのレースでも2着でしたし重心はこの馬で間違いないでしょう対抗にはアルワイン。 本命のペルシアンナイトとは6回対戦して2勝4敗ですが同じ右回り2 0 0 0メートルの G1 サツキ賞で勝利してますよね前回も最後は盛り返していましたし次につながるレース内容だったと思います黒三角にアステルビオマイルチャンピオンシップの時に私が本命に押した馬ですねではここで前走の中山記念の映像を見てみましょう ステルビオは3着でしたが直線に入ったところで少しロスがありましたかねまあとにかく負けて強しだったと思います印上位の3頭は去年のマイルチャンピオンシップでも上位を占めた3頭ですが今回は2 0 0 0メートルという距離や条件を考えてこういった順番にしてみました白三角は 奇跡とエポカ道路の2頭にしましまた奇跡は秋の天皇賞で3着ジャパンカップで2着有馬記念は5着でしたが展開を考えれば仕方ない負け方ですし距離が短くなるのはプラスだと思いますエポカ道路は昨年の皐月賞馬ですし続くダービーでも2着と実力は十分休み明けだった前回の中山記念は決め手の差もあった気がしますなので 積極的なレース運びができればチャンスはありそうですねさて馬券ですが今回は2種類まずは本命のペルシアンナイトからアルアイステルビオへの生まれそして本命を一着にした三連単で勝負してみたいと思いますオッツ次第ではワイドも買ってみたいですけどインンクチャンネル。さてさて今回は大阪杯の予想をお送りしました いよいよ春の G1 シーズン到来ですね。私の活動もペースアップしていけたらと思ってるのでよろしくお願いしますね。それでは皆さん、良い週末を。それじゃまたねー。